薄いゆりだろ、はいろご用 そんなゆりりんのプロフィールなんですけども、はいまあね、趣味がアニメ、鑑賞、はい、ラジオ聞くこととか、はい、特技水泳とかいろいろあるんですけどもちょっと気になったら項目を挙げていきたいんですけども、うん、好きな声優さんに、ね、田村ゆかりさんということなんですけども、ね、か い, い<笑><うぞ><笑> 歌とかパフォーマンスが好きだとか、田村ゆかりさんも好きなんですけども、もお兄ちゃんのことがすごい大好きらしいんですよあ。お兄ちゃんラんんいいいるんだっけなで お兄ちゃんが大好きです。実際にお兄ちゃんはいないのですが、中学生の頃から大好きですっていうあのもう頭の中で。トンチですよこれは。トンチですよこれは。でで<笑>トナミです。どういうことなのトナミのこと。なんかあの人優しい人がすごい好きで、なんか優しい人をこう突き詰めていった結果、うん、お兄ちゃん、うん、あなんアニメに出てくるお兄ちゃんって。 一番来るとかそういうのあるのかな。一番好きなお兄ちゃん。これ言ってしまう。あ、いいよ。うん、あの松岡義幸さんのお兄ちゃんお。ええーうう。あ、の<笑>？あ、そういうお兄ちゃん。<笑>あーあーええー。松岡義幸さんのお兄ちゃん、えー。あるほどね。伝えておくね。<笑><笑> みたいな人ない。うんはい、なな人じゃ松岡<笑>るんだかです<笑> よ, <笑>、ねねねえー、<笑>よろしくお願いします。